そしてちょっとちょっと大御神社の特徴は山が三輪山っていう山がご神体なのよこれまた三輪そうその山がご神体の神様であの建てられたのがいつかっていうのが分からん、ね、というのも日本最古の神社って言われてて正確に建てられた時っていうかまあその拝み出したのが分かれへんのやろうなもう神様が山やからただ拝殿っていうのが あんねんねけどそれは鎌倉時代に作られて今ある拝殿はあの江戸時代に家綱四代目家綱かも四代将うん の, あのにめっちゃ見られてるけど<笑>に建てられたものやねで今ある拝殿はでなその思ってたんやけどなみ は, は山山の中に入って参拝することでできんねんてんでもすごいもう神様の領域やから、うん、そこに行こうと思ったら、うん、その。 まあ、飲食禁禁止止撮影も禁止やねんって、うん、でなんか白装束じゃないとホンマあかんらしいねんけど受付のところでなんか助けみたいなのをもらえるらしくてその助けをして入ったらいいねんけどなかなか厳しいその強力なパワースポットやから簡単には行かれへんまあ、うん、初心者は23時間かかるらしいねんけどそれが嫌やからとかじゃないねん全然。 でもまあ撮影でなん、ほんまっていうか、<笑>撮影でけへんっていうのもあるし、まあまあ、ちょっと生半可な気持ちでは入られへんなと思う、そういうところやな、うん。でな、なんかこうさっき調べ て, ていいけどな、あの、運命の赤い糸ってあるやん。よく聞くやん。それの伝説のゆかりの場所やねんて。それがな、うん、あの、日本最古の歴史書の古事記に載ってるらしくて、の、生玉より、生玉より美、え、よ、生玉より美名 という美しい娘がおって、まあ、私みたいな美しい娘がおって、その。そこに夜になると、たいそう麗しい男性が訪れました。二人は恋に落ちて、ほどなく娘は身ごもります。驚いた娘の両親が、男性の訴状を調べるために。床に赤土を撒いて、男性の着物の裾に糸巻きの浅糸を通した糸を刺しておくようにって娘さんに言って。で、翌朝、翌朝、娘さんが赤土のついたその糸をたどり着い。て 辿ってっていたら、三輪山について男性が大物主の神様だっただからそこの三輪山の神様だったっていうことを知るっていうそれが伝説でそのあの赤い糸のゆかりの場所なんやって、はい、そうそうそうこちらの、えー、神様はですねご利益が日本最古の神社と言われてるだけあってご利益は何かことを起こす、うん、例えば産業商業、えー、工業何でもその 開発をする人だとか、何かことを起こそうとしている人をあのバックアップしてくれるような神様、うん、もちろん縁結びとか、まあ、金運アップとか何でも任しとけの神様やね<笑>すごい神様やねなんせ何でもゆるいけるしたじゃああとなんかウサギウサギ 年に作られたんじゃないかみたいなことも言われててそのだから今今年ウサギ年やろ、うん、だからそれで行ってもいいって行ったらいいっていう神社です今日はそちらをご紹介していきたいと思います中ついたな三輪そ、うん<笑>まあ、大三神社行きたいって言ったときに友さんがさ、うん、知ってたからびっくりしたんやなまじ、あ、ってる<笑>三輪そうめんやな、ね <笑><笑>それで知ってた<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>あすごい すごいなんてもんじゃないですなんかこう厳かさが来てみてほしいなんだかなこれ<笑>ああ、お邪魔するって感じやな神様んと<笑>新しいのかこれは密集を避けるためって書いてるね うん長いわね。 すごい。これがウサギさん撫でるとご利益が。ウサギピーンやな。ほんまや。首な。首治りますよ、ねなんか。なんかへっぽみます、ね。<笑><笑> か紙が2つも入ってる。No. ね じゃあしていきまーす、はいえー、これで回るん、えー、面白いな水流で回るうごい。<笑> す、う、ご、んねうん、いおいしい。 手作りって感じ<笑>。来た来た来た来た。三周来たらほぐれてくる。<笑>おお、目回るわ。二<笑>つぐらい。うんうん。結構早いよの。急流やね。 うん、うん。うん よしちょっとちょっと。いい<あの> <mantra> 何もでも食えななのんだーどうかはい、はい、というわけで。 本日は呼ばれないとたどり着けない最強パワースポット大宮神社でした、はい、皆さんもぜひ行ってみてくださいお願いします<笑>選挙<で>す<笑><笑><笑><笑>